皆さん、こんにちは。これは、プログラミングチャレンジ2021年第1回、第3ビデオですね。アライアと申します。では、このビデオでは、あのプログラミングチャレンジの基本的な解き方とか考え方、まあ、あの、初めてのコツを後教えします。 今週の宿題が結構簡単ですので、まあ、できるだけ今週の宿題をなんかと、ジャッジの使い方とか、プログラムの書き方とか、デバーグデータの書き方を練習しましょう。では、あの今週のテーマはアドホコって言います。アドホコって何かというと、あのまあえっと、課題文書に従ってくださいっていう簡単に言います。ですね。で、えっと、 まあ、その課題はあまりアゴリスムに難しくないなので、集中してほしいところが、なんかその問題文集の中の重要な情報を探すこととか、で、入力出力の考え方とか、で、えっと、デバーグの考え方とかについてお話ししたいと思います。では、もう一度 3A のプラス1の問題を見てみましょう。ですね。この問題が、なんか、簡単な問題で、 でも、気をつけないといけないところがありますので、まあ、勉強するといい問題ですね。えっと、まあ、前のビデオで、その、プログラム N プラス1の解き方をこれを書きました。まあ、目的が、あの、反復回数の最大、i と j の間に、なんか、一番反復回数が大きな方を探して、その反復回数を書いてください。で、プログラムを書くと、まあ、まずこのサイクルオフ N。 で、n の反復を解説すると、まず n を一冊して、で、n が1であれば終わり。で、n が、えっと、奇数であれば、n が 3n プラスになる。n が偶数であれば終わり。で、これを繰り返す。ですね。だから、22って考えると、22、11、34、17、52、26、13、4十2十15、16、8、4、21。で、えっと、 反復回数が16となります。で、まあ、これは簡単な Python のプログラムです。プログラムの細かいところを見るのは、まあ、ま、ビデオをポーズしてください。で、重要なところが、まあ、あの i と j が Python でインプットして、で、ここでループして、さっきのオリスもを計算して、で、カウントで今までの最大の、えー、と反復回数を、えー、とセーブします。すみません、Max ですね。Max は最大をセーブします。 ちなみに Python だと、なんかその入力、あとスタンダードインプットが終わった と,、えっと分かるためにこのエクセプションを使えば便利です。で、えっと、ま、でも前のプログラムを提出してみるとロングエンサーが出てきます。でもこのプログラムがスタンダードインプットに対してなんかスタンダードアウトプットが正し方です。じゃあ何が問題だろう ちょっと前のプログラムをもう一度見て何が問題なのか考えてみてください。じゃあ答えします。前のプログラムがサンプル入力すべて OK だったんですけど、でも、あの、まあ、プログラミングチャレンジはサンプル入力だけじゃなくて、隠し入力も重要です。例えば、この入力を考えてみてください。i が20、j が10。 こ の, このインプットで、この入力で前のプログラムを走ってみると、出力が何も出てこない。なぜかというと、プログラムではこのループがこういうふうに書いてます。for x in range i から j プス1。これは i が 20, j が10ですと、i が j より大きいなので、このループに入りません。ですね。だから、これは問題文書のと理解の問題でした。 問題文書を読んで、えっと、まあ、i が j より小さいと思い込むことがあり得ます。ただし、文書にそれを書いてないので、どれが小さい、どれが大きいなのかあの考えられません。ですね。それを気をつけないといけない。なんか入力では、えっと、まあ、あとサンプル入力には i が j より大きいって書いてないですけど、問題文書では必ず j は i より大きいっていうことが書いてない。 これはなんかとても重要なポイント1っていうことなので、問題文書、特に入力の説明をはっきり読みましょう。ですね。なんか入力の説明を読むと、ここで書いてます。The input will consist of a series of pairs of integers i and j つまり、あの、整数 i と j のペアを動かて出てきます。なんか一行一ペアです。で、えっと、i と j が1万より実際。 0より大きいだけで書いてます。ですね。で、あとで、なんか、オペレーションが32ビットインテガーを超えないということをアッシュームしてください。ここは、なんか、この入力の説明には、あの、J が Y より大きいって書いてないので、それはあり得ると考えてください。つまり、あの、プログラミングチャレンジを考えているときには、まず、 ワーストケースを考えましょう。なんか、まあ、最悪の場合ですね。入力の最悪の場合。一番大きいの入力とか。まあ、例えばね。あの、入力がネガティブになるかもしれない。入力ゼロになるかもしれない。入力は最大限になる。あとは、順番が守ってない。とか。まあ、もしくは、順番が守ってる。ですね。入力が繰り返す。ですね。 一二一二一二一二何回ということが入るかもしれない。グラフの場合だと unconnected ですね。グラフの場合だと fully connected とか、期間の場合だと並列の行とか、あの、重複しているポイントとかですね。面積は0、角度が0の場合とか、長い入力とか短い入力とか。それは全部あり得ますので、あと、プログラムを書くときに入力がおかしければ、なんか、 僕ははよく言うのは意地悪インプットがこれもなんかリアルワードで実際企業でプログラミングするときにそれはある。特になんかウェブインターフェースのときですね。あのよくウェブサイトでファーストネームとラストネームを書きください。だけどなんかキャラクターの制限があって名前の長い人が入力ができないとか、あとなんか 例えば、えー、っと、インドネシアの人はラストネームのない人もいますので、その人はどう書くのかとかですね。だから、プログラムを書くときに変な場合が来ると、なんかよくあるので、例えば僕の場合で、なんかその名前がかなですごく長くて入れないとか。ですので、それを気をつけてプログラムを書きましょう。じゃあ、あの、前をちょっと直しました。ここだね。 直しはなんか一行でが直しましたですよね。ここが from minimum ij to maximum ij これだけでなんか直しは簡単です。でもそれでもなんかこの先のプログラムが問題があります。なぜかというと今回が long answer じゃなくて time limited exceeded time limited exceeded が自己時間が超えてしまいましたっていう意味です。ですね なんでじくが超えてしまいましたか考えてみてください。じゃあ、続きます。えっ、ー、と、入力が整数で1万以下、0以上あ。1万下、0上ってことですね。で、えっ、ー、と、0と、なんか、入力が最、えー、とミニマルとマッシスを入れると、1から1万。 で、反復、最大反復数は262ですね。これはあまり大きくの見えないなんですけど、でも、覚えてるべきことこれは、すべて1から1万のシクエンスを計算しなければなりません。ですね。どれくらいかかるかというと、1万かける200、反復、最大の反復回数が200だったからですね。これは、えっと、200万ぐらいのステップです。 これは1回だけの入力。でも入力ファイルで複数の入力が入ってます。だから、1、1万の入力に行が、例えば100行を繰り返すと、これが200万じゃなくて2億のステップになります。なので、これはなんか結構、なんかすぐ計算コストが重くなる問題。 となりますですね、これはどうやってあの避けられるのか、まあ、あの前のビデオも言ったのはですけど、メモイゼーションを使わないければなりません。つまり、例えばここのを見ると、A の22が22、11、34とか。で、今度は A の11を考えると、11。ここがなんか重複しているんですね。あの計算ですね。重複を規制している計算。これを避けたいですね。17。 メモイゼーションというのは一度計算したときにその計算をメモリに入れてそれで次は計算する前にその計算がもうメモリに入っているかどうかをチェックすることそうするとあの実行時間の代わりにメモリを使いますじゃ あ, あの前のプログラムでメモイゼーションを実装するときにテーブルとかディッシュとかで保存する例えばこのッシュで テーブルをして、で、まず、テーブル1は1ですね。で、えっ、ー、と、関数がこんな感じになります。an。まず n がテーブルに入っているかどうかをチェックする。これは Python の場合だと結構早いですね。で、テーブルの場合に n がもう入っているなら、もう計算終わったので、まあ、その値を返すだけです。テーブルにこれを入っていない場合だと、まあ、じゃあ計算する。n 割りが1であれば、なんか返す。ですね。 で、これは、なんか、再起になります。再起のプログラミング方法になります。まあ、今度が動的プログラミングの授業もありますので、動的プログラミングの授業の時にメモイゼーションのいろいろな技術を教えます。じゃあ、あの、プログラムを解決するときに、まあ、あの、課題を、なんか、解決するときに、このステップがよくあります。まず、問題文章を読んでください。しっかり読んでください。 で、次はサンプル入力と出力を読んでください。で、この二つ読んでからアルゴリズム、どのアルゴリスムを使うかを考えてください。アルゴリスムを考えてからプログラムを書いてください。で、プログラムを書いたから、なんか、まずサンプル入力でテストして、で、サンプル入力をテストして OK であっても、次は自分で、あとちょっと別の入力を作ってみてください。意地悪入力を作ってみてください。 じゃあ、あの、問題文書の読み方について、ちょっとお話ししましょう。ですね。まあ、チップとしては、なんかヒントとしては、まず問題のルールを探してください。中に、なんか、ストーリーとルールがあるって言いましたんですけど、ストーリーの部分を抜けて、ルールの部分を探しましょう。まあ、たまに、あの、問題文書を読む前に、入力す出力を読むと、まあ どこの入力が来るのか分かって、じゃあ文章のどこが重要なのか分かることができます。ですね。逆に、あとストーリーが多い問題が、ほとんどの場合だとあまり難しくないんです。本当に難しいプログラミングチャレンジが、ストーリーがほとんどなし。ですね。あと、なんか、英語で困る人もいると思いますが、まあ、心配しないでください。 これは、このプログラム、この授業の原稿は英語じゃなくて C です。なので、あの、問題文書のキーワードを注集中してください。ですね。あと、まあ、もちろん、コンピュータサイエンスには少しだの英語が理解を読めることが重要なので、それもなんかこの授業の練習期間と考えてください。まあ、最後の場合だと、なんか Google 先生にえっと頼ってください。 例えば、今週の課題の中を見ると、イベントプランニングっていう問題があります。イベントプランニングが、あと、文章がこれくらいですけど、ちょうど、えっと、ストーリーとルールが分かれてます。ストーリーが、なんか、その、イヤリミーティングとか、ノーディッククラブとか、ピンコレクト、全然関係ないことが出てて、あ、これがストーリーだけだねって、とかがします。で、えっと、ルールが、キーワードが出てきます。まず、コンストレイント、戦略。 これはルールっぽいな言葉なので、この言葉が出てくると、これを読まないといけないとかですね。わかりますね。コストとかですね。キーワード。バジェットとかに出てきますね。must とかですね。こういうふうな言葉が出ると、これはルールっぽいな言葉が出ると、あ、これは読まないといけないんだよね。っていうアイスです。あと、なんか、えっと、例えば、なんか問題で、なんかノートを 紙で書くと、紙で考えると、僕はすごく重要なところです。コンピュータだけで書くじゃなくて、紙を書いてあの何か書きながら問題を解説すると重要です。あの完全に問題を理解する前に、プログラミングを書き始まないでください。プログラミングを書き始まると、脳がプログラミングモードになりますので、もう文章を読めなくなる。気をつけてください。入力と出力の理解も大事です。 まあ 3n プラス1の問題で見たと思います。ですね。まずは、えっ、ー、と、入力はどの形で来るか。ストップコンディションですね。例えば、最初に入力の数が来る問題もあるし、あとは、なんか特別な値で入力が終わる問題もあるし、あとはね、なんかそのエンドオフファイルで入力が終わる問題。この3つのパターンがよくあります。ね。 で、出力も重要と。出力の形も重要ですよね。どの言葉ど、どれぐらいのスペースがあるのか。オンラインジャージがほとんど d i f で、プログラムの出力と期待されている出力をディフして、位置してない場合だとロングアンスになりますので、まあ、余計なものを出力に入らないように気をつけてください。あとは入力のサイズも重要です。入力のサイズを見るとどれぐらい の速いプログラムが必要なのかを分かります。それについてあとこれから話します。じゃあ、まず、自己時間について話しましょう。入力のサイズによっては、あと、自己時間を予測することができます。ですね。入力サイズが小さければ、じゃあ、なんかその、完全探索の問題、ブルートフォースのアゴリスムを使います。逆に、インプットサイズが大きいの場合だと、ある程度アゴリスムの 効率を考えなければなりません。ですね。なんか、まあ、あの、簡単なルールと考えると、大体、えっ、ー、と、ステップが100万を超えると、なんか、ちょっとタイムリミットでエクシードになりそうって考えて、もう少しアオゴリスムの改善しなければならないと考えてください。ですね。まあ、例として、なんか100万を考えると、 インプットサイズが24の場合だと、まあ、n、2の n がまだ100万以内になります。ですね。n が500の場合ですね。インプットサイズが500の場合ですと、もう、o of n の3乗が、まあ、もう、タイムリ l テ m i になりそう。ですね。でも、なんか、アオグリスムが o n スクエア log n であれば、ままだいけそう。ね。n が1万程度の場合だと、 あの、二乗のアルゴリスムはギリギリになる。ですね。n が十万、百万になった場合だと、もう n ログ n が超えそうなところなので、まあ、これは o of n のアルゴリスムが必要になります。ですので、なんか、あの、まあ、見てる通りに、アルゴリスムがなんか o of n とか o of n スエアとかだけじゃなくて、入力のサイズも考えないといけないんですね。 両方を考えてアウゴリスムが時間内でなんか自己できるかどうかを予測してみてください。あと入力の形ですね。前板の取りに主に3パターンがあります。まずは N が入力して、で次は N 行のクエリが読む。これはよく一つよくあるパターン。もう一つが特別の条件が来るまでに入力を読み続ける。 最後は、ファイルが、なんか、終わる前に、までに、ファイルってことがない、スタンダードインプットのファイルですね。それを終わるまでに、えっと、入力を読み込む。その3つのパターンの C++ の書き方で読みましょう。まあ、あの、N が読んで、それで N 行を読むことは一番簡単ですね。コストカーティングがこんな感じです。まず、イントゥ N、CN で N を読んで、で、次はフォール o プで、 なんか f n over 0でなんか何かをする。次はスペシャルコンディション。気をつけてくださいですね。スペシャルコンディションがあると、なんかどれぐらい入力があるのかわからないので、長いかもしれないですね。だからある程度も、なんかもうなんかプログラムの効率を考えないといけない。で、あと今週の宿題の中で request for proposal が入力がチューゼロスで終わります。 なので、まず n と p を読んで、で、y を n0 ではないと p ではないだと、まあ、ループすることです。で、最後はまだ n と p を読みます。最後は eof ですね。eof だと、あの、c と java の、えっと、readk の関数が、eof が読んでしまった時だと、false を返す。だから、なんか、ifread とか、if s e n とかにすると Eof が来たかどうかを着することができます。例えば、あの 3n plus 1と j o l l y Jumpers が read until Eof 系の問題なので、まあ読み方はこんな感じです。まず int AB があって、で h i l e c i n AB で何かする。で Eof が来たら、これが false になります。 出力が、えっと、前向いたときに、あの、diff で決まりますので、なんか、一文字だけで変わると、出力が読めなくなる可能性がありますので、気をつけてください。なんか、この、すごい怒ってる字が judge です。judge が少しだけ変わっても怒ります。だから、デバッグ入力、出力を必ず抜けてください。デバッグ出力、忘れず、忘れないでください。 ですね。あと、なんかよく間違えるのは、なんか、あと、小文字と大文字とか、言葉の書き間違いとか、あと、なんか、まあ、めんどくさい宿題だと、なんか1時間と2時間が、なんかその複数形がありますので、それを入力サンプルをよく見てください。まあ、こういうふうな細かいところがあるときに、これは入力サンプルでよく書きます。ですね。 あともう少し重要なところがなんかプレシジョンですね。3.051 か 3.05 どれかするかとか。あの、プレシジョンが、えっと、抜くときに、あの、ラウンドアップとラウンドダウンどちらするか。それはよく、あの、出力の説明を読んでください。ですね。あとなんか複数の回答がある課題の場合だとどれを見せるかとか。よくだとソートで あのまあ、順番が決めるんですけど、そうではない時もありますので気をつけてください。じゃあ、あのちょっとトリックね、なんか意地悪インプットを考えると、例えば 3n プラス1だと i と j が順番が変わるかとかあるかもしれない。他にも前も言ったんですけど、まあ、マイナスの数値とか0とかですね、重複のインプットとか、インプットが何も入っているとか、耐えてないとかですね。 ソリューションがないときとか、ソリューションが複数があるときとか。そのスペシャルケースがあるときにどう扱えばいいのか。これは必ず問題文緒に書いてますので、あの、それをよく読んで気をつけてください。ですね。あとは、まあまあ前も言った通りに時間カウントをしないといけない。なんかアオグリスもを選ぶときに、えっと、どれぐらいの時間が必要なんですけどね。例えばループのプログラムを考えると、 K ループの NEST で, で、そのループの中に N コマンドがあると ONK になります。ですね。最起のアオグリスムが B レベルで読ん で, で、L レベルだと OBL となります。だからこういうふうな計算をして、自分のアオグリスムはどれぐらいのステップが使ってます。ですね。で、インプットと考えて、まあ、10万の程度が超えるかどうか。 ですねまあ、もちろん問題が複雑な場合だと、その問題ブ集にこの問題がちょっとお時間が多いとかっていう書いてますので、それを見てください。で、あの、タイムリミテドエクシーデルになっていて、なんかアオゴリスムを少し早くするためにプランニングすることがあります。例えば、八チクイーン問題の例を見ましょう。ですね。プランニングっていうことが枝切りっていう意味ですね。 枝切りとは、というのは、あの、いらない計算を、やっと、削ることです。例えば、8クイーンの問題だと、これは枝切りの説明しやすい問題とです。何かというと、その、チェスの場合だと、このクイーン、なんか、ジョー様ということですね。あの、動きは、縦、横、斜めでですね。で、8クイーン問題が、その 8.8 の チェスボードに、その、お互いに攻められないクイーンの8つ、8を入れることですね。ここを見ると、なんか上、横、斜めで他のクイーンがないですね。ここもですね。だからこれは8クイーンのソリューションの一つとなります。で、どうやってなんか全てのソリューションを見つかるのか。<笑>まあ、アイディアとして、 あの、なんか、フール探索のアオゴリスムだと、すべての、あの、クイーンの置き方をチェックして、で、それは答えになってるかどうかをチェックすることですね。だけど、すべての答えの定義によっては、アオゴリスムが早く遅くなります。例えば、すべての答えが、えっ、ー、と、それぞれのクイーンがそれぞれのスクエアに置くとかですね。まあ例えば、 こことここと こ, ことこことここですね。こういうふうなこと。A1、A2、A3、A4 とか。次は A5、A6 とかですね。で、すべてのクイーンがすべての場所を置くと、これぐらい、どれぐらい時間がかかるんですね。こんな感じで、えっ、ー、と、考えると、あ、すみません。これを書いてますね。こんな感じで書くと、まあ、あの、オプションが、えっ、ー、と、64。なので、 これは 64×64×64×64 なので相当大きな数字になりますですねだからちょっと枝切りをやってみるとあのもちろんなんか全ての全部 A に入れるとあのまあもちろん答えにならないのでじゃあまず第一のクイーンが必ず A に置くで第二のクイーンが必ず B に置く 第3のクイーンが必ず C に置く。ですね。これだけすると、すごくなんか、あの、回の数が減らす。なので、クイーン1は A1 から A8。クイーン2が B1 から B8。クイーン3が C1 から C8。クイーン8が H1 から H8。これは8 × 8 × 8る8ですね。なんか、数十万以下。 の枝切りができました。この変更だけです。もっともっとなんか枝切り、それより枝切りができます。例えば、えっ、ー、と、縦ひ、なんか一行で、一縦で一クイーンだけじゃなくて、一縦一クイーンと一行一クイーンです。つまり、パーミテーションの話。パーミテーションにすると、あの、4万のテストケースだけなので、すごく早くなるんですね。 四万で、なんか、64の8乗と8の8乗とか考えると、4万がずっと小さいなので、なんかこの、すごい枝切りしました。まあ、数字で考えると、一番目、すべてのロートコールが10の14のサイズです。なんか、行だけですると10の7乗。で、あの、パームテーションの場合だと、 4万のステップです。ですね。だから、あとそのデータ構造だけで、同じアオグリスムでもデータ構造だけを変えると、あの、速さが変わります。で、アオグリスムとデータ構造を選んでから、まあ、実、や、予約実装に行きます。ですね。あの、まあ、よくまだ回答がわからない、とりあえずプログラミングしようのやり方はあまり進めしない。 なぜかというと、まあ、バグが入りきやすくなるし、で、途中でアウゴリズムを抱えたいということだと、まあ、プログラムが全然なんか無駄になりますので、まあ、しっかりプログラムと、あとアウゴリズム と, とデータ構造を決めてからプログラミングしてください。ちなみに、プログラミングするときに、どんどんこの授業でいくつかの、えー、とアウゴリズムを実装していくつかの課題をとって、 解 け, 解けますですね。その時だと役に立ちそうなアオグリスムをライブラリに使って作ってください。ですね。なんかインプットの書き方とか出力の書き方とかよく使うデータ構図とか。それをライブラリで書き込むと今度他の課題で同じ入力方法とか同じデータ構図を使う時にこれをコピーしてプログラミングのあと負担が少なくなります。あと、ビ で考えてください紙ベースで考えてください。紙ベースで考えると、まあ、本当にプログラムについて考えてからプログラムになりますので、まあ、これは孤立くの考え方だと思います。あと、今までね、プログラミングなんかの、えっと、プログラムの孤立の話しましたけど、プログラマーの孤立、つまりプログラムを変えてる人の孤立の話もあります。ですね。 プログラマーの率が、えっと、プログラムが複雑で、あの、プログラマー派が、えっと、疲れて、なんか、バグしやすくなります。ですので、なんか、二つのアオゴリズムがあると、簡単方の、まず簡単方のアオゴリズムでやってみると、あの、プログラマーエフィシエンスが上がります。それも考えてください。特に難しい課題の場合だと、まず簡単なアオゴリズムで、えっと、解決すると、 どんな答えが出てくるのか分かるので、それはとてもおすすめです。これはプログラマーのエフィシエンスの方法です。はい。えっと、あと重要なのはサンプルデータとかクリデータです。ですね。あの、ま、すべての課題にはサンプルデータがあるので、サンプルデータが解けて提出していいのかと考えないでください。 なぜかというと、隠れデータが必ずありますので、まあ、自分が隠れデータに何が入っているのかわからないんですけど、自分で自分なりの隠れデータを使ってみてください。ですね。隠れデータの作り方については、まず自分のプログラムを意地悪入力を作ってみてください。ですね。そうすると、なんか、あの、 隠れデータが何があっても自分のプログラムが対応できますので、それは配当安心ができます。で、どうやってなんか自分のプログラムをいじわるする入力データを作れるのかですね。一つはなんか簡単な入力を繰り返す。ですね。それはちゃんとあなたのプログラムが初期化しているかどうかをテストするためです。あとはランダムデータですね。ランダムデータだ、スクリプトで簡単なスクリプトでランダムデータを作る。 で、ランダムデータを作るスクリプトを作って、で、ランダムデータで自分のプログラムをテストしてください。ですね。あと、ボーダーケース。ボーダーケースを考えないといけないですね。なんか、最大値とか、最小値とかですね。特に機間の場合だといろいろなボーダーケースがあります。あとは、ウォーストケース。ちょっとなんか、プログラムを考えて、 どのケースだと一番のオグリス自分のオグリスム一番安いなのか、一番遅いなのか、一番なんか時間がかかるなのかですね。なんかワーストケースが考えられない場合だと、また問題が理解してないじゃないかということが考えられますので、それもなんかあの参考してください。まあ、まとめです。 ですね。なんか、今日の授業が、まあ、あまりそんなに、なんか、課題、宿題が難しいアーグリスムが必要なのでな、ないなので、あの、プログラムチャレンジの考え方についてお話しました。プログラミングチャレンジの考え方の心を持つべきところのは、まず、ゆっくり、えっ、ー、と、問題文書を読んで、なんか、罠とかを探してください。で、プログラムをする前に、アオグリスムとデータ構造を考えてください。まあ これからの授業だといろいろなアオゴリスムといろいろなデータ構造を勉強していきます。入力のサイズを考えてアオゴリスムはどれくらい効率が必要なのかを考えてください。自分のこう頭が優しくするためにあまりそんなに複雑なプログラムを書かないでください。プログラムが数百号より増えているとなんかもっと簡単な書き方があるんじゃないかと考えてみてください。 あと、サンプルデータじゃなくだけじゃなくて、自, 自分なりのテストケースを作ってください。ですね。はい。じゃこれを考えこれを考えて、今週の宿題を解けてみてください。では、何か質問とかあの相談があったら、学ばの掲示板とかメールで聞いてください。以上です。